はい、ということで今回も NEW ポケモンスナップをやっていきたいと思いますがはい、はい、久々のね、この画面ですけれどもそうだ、ね、なぜやるかというと前回まででね、うん、あの全部のポケモンをの星を取り終えて、うん、ああもうこれでやることはほぼないな と,、うん、ということで終わったんですけれども、うん、どうやら 今回アップデートでねまたね三種類か増えたということでまたやっていきたいと思いますがもう一つ報告としてはいその全種全ポケモンの全星を取って終わった後に家族が一人増えました<笑>はい増えました<笑>、はいはね、実は妊娠してました私妊婦とええー、僕でやってましてまさかのねポケモンスナップが終わってから 生まれたといういい子でしたね。うん、はい、まあ。ということで、まあ今ちょっと寝てるからできてるんですけど、ねなかなか起きるかもしれないから途中で鳴、ね、き声が入ったりするかもしれないですけれど、できる時に少しずつやっていければなと思います。博、う、士、んはいはい。アップデートですね。 実ははあ<音楽>ああ、島一一つなんだベラストっっってあったか一番最初って気うれからも嬉しい悩みですかね。 なんか増やさないと ね, ねリクエストも増えるだろう、うん、え, <音声>え何やるんだろう<音声>とりあえず調査してきますと<音声>から こういうのが入ったなフッフンなにまたなんかボタンそうさがふえそうだよし<笑><話> あるサーチすると自動で自動なんですね助かりますとある場所よよっておえ自然公園のとある場所って書いてある左下にこれやってきまーす まだ全部マックスレベルサブサブすって言るとここはいい思い出があまりないんですよね。かあの緑の な, んだけなかったにかあののの緑っっっにた る場所とと言われたのいやが出んななんかね木の根っこをね。 近し見ながらあ、うん、他の木なんだろうねうういうの木な。あーこっちかもう見た この先に木なんかいっぱいあるけどこ当たりではない、はい、やっぱりコウホー細いから、はい、こういう細い木じゃなかったな細い。 ああそこだその先に行けるっていうモニターショてる入ったポケモンたちの秘密の世界へ出発だやばいじゃんえ、食べられちゃう<笑>マジ？そういうえ、どういうことうわ怖い怖い 糸履かないで本当に小さくなったからい。 お お, お落ちたっっって、ててべまべるべる乗ってますすか乗る水。 絶対これ見つめるペースで、ね、もお馬鹿。<笑> でも、まあ、今はキノコ凍っていうね、新しいポケモンですこの時点だよね、うん<音声>、とりあえずキノコ凍。 一気にこう新しい面で新しいポケモンがどったりっていうよりはあ、もちょ、うん、決められてますライトス 投げれるよあなマがとってください。 テスト機能ではここまでらしいぜここまう抜けたら自動で元の大きさに戻るみたいこの後に普通に 戻, る戻ったら話聞かせろよここ取る、ね、なるほどということでこの後普通の目に戻る 違うところから出てきた違うルートあでも違うルートだもんうんうか、うん、あでもあっちから来てないもんだだから別ルートなんだね、えー、なるほどねということで モールモードが熱いですね新しいポケモンが取れましたそれからね、まあ、新しい面も増えたのでまたちょくちょくやってきます<音楽>ということでこの隠れぬけ道の夜が<音楽>アップデートで実装された新しい面最後なのかなということでやって の、ね、の夜は、はい、園、うん、なかなか て, みていやこの小さいやつ。 うやってしまうあ何 ポケモンボームポケモンの方ではあケモンビームでも なんかさ、落ととすどんどんちょっと指が出てるたんね腕で羽の音かす。<ス><ス>あ 食われてもかんないうした何話ししててる誰か何あっイイーあののささ新しいとなな<笑>そんなに新しいの あ、カイロス。あ帰 これ初めて見た。はい<笑> なんててピークイーンとかリンゴでとかな。また今 三ツ橋で清水編みはビークイーンが十分違うし。 あうん、こっ て,、うんね、こってそろそろ これ見た感じですね。わか る, る？何かってオスかメス？一匹ほら真ん中の下頭に戻す。おそらくこれで全部ね新しい面。はいということでスモールモードでしたね。キキでまあスモールモードが多分。 いろんな面のいろんな箇所であったりしてそこでは新しいポケモンがいたりしてまあわかんないけどスモールモード博士言ってたじゃんまだあそこの面しかできないんでねこれからできるんです現時点ではねまだですけどまあ逆にスモールモードね今までのポケモンの別の角度の別の ポ, ッポーズだったりモーションだったり まあ、ネットでは20匹ぐらい新しく追加されたようないいので多分ねいやまあ自然公園で初めて取れたのはヒノここです、ね、いどけどここはでもポケモン金銀らで草格闘タイプに進化するんですよ木のガッサっていう知らいあんま思い入れはないですけど。 とということで、まあ、どういうふうに、ね、撮影していこうかなと思ったんですけどリクエストも、ね、ちょくちょく追加されていくんでそう1そう個1個やったらね、うんかうかうかはい、だいからとりあえずバーって新しい面新しいスポットやってって、うん、一通りやってリクエストをとりあえずある程度出して、うん、で、リクエストをまとめて合わますそう、ね、でまあ全部リクエスト出なかったらちょっとまたリクエストの出し方を見て出して 達成してそんなような感じでやっていければなと思いますなので今フロレオの自然公園のこの隠れ抜け道っていうのをやったからあっ別の面があるヨーヨーリバーやっていきます ヨーヨーリバー川です川だから水ポケモンウィキングじゃないこれは川の支流だねつ、うん、いていくけこのまま進んで本流にてる<笑><笑>何がいるかが全くわかんないこの気持ち懐かしいあああメうわう 全然ね、イルミナーオーブとかやるの余裕ない初めての目は確かに懐かしいこの感じ何誰ああれあれだアリゲーターだーザイルあれじゃんワニの子の進化これはラグラグ あ, あ、そう、割り残らしにあっコダック<笑>追いかけられてるしあコダックがコダックを助け て, 助けて落ちたいいじめられてる子がいるケイカムにいじめられちゃうんだうわ落ちる助けて あるよするやつし<笑>、光らせぬ無りでしょ、あれ。<笑> 投げてみて。あ、何かがある。行けるんだね。多分ねけないあ、何かいる。あ、何？知らない。草飛行タイプですね。これバナナモドキみたいなです。美味しいらしいよ。うんー。バナナが？果物。 めっちゃいるじゃんバズがあんなにねジャングルで 寝, 寝ててね来るのにあ<音声> 長くないちょっとこまでだ、ね、っからせんの見て、ね、うい、ん、イキング、うん おう<笑><笑>もう終わりだから撮っちゃえば 忙しい。疲れるね、1回目は。でも懐かしい。さあやっていきましょう。かなり荒野。新しい面であやちゃんがやります。あけちゃん。 たばっかりなんやっとね。 取ってるかあでき た, できたああじゃあ いいいいいっっぱぱ入入れれなななで左左そそてあるか音楽音<声>あまた穴がある。 あっ ち, ちょっと繋がってるあ今パレスだよ今ちょっと映ってたじゃん奥あ、そんなこと言われてんのかんないなんで光ってんのもういいよって言うけど うううどだくにいたよさあガレージに。 嬉しいですね